どうも カレードしていきたいと思いますコメントいただけると喜びます 大暴落中ですねロングもショートも怖い 結構上がりましたね。 益9902円。 Thank、you 日時損益1万273円1万ゲットしましたビットコイン無知ですが見てますわらちょっと様子見 ゲットキラーさん、こんばんはビットコイン楽しいですよ 結構な値段動くので飽きないです。 僕で先輩がビットコイン変動予測するアイ作ってるので少しは面白さを知ってますわら自分でやったことはないです すごい人ですね予測当たったら大金持ちです ですか 過酷です。 Thank、you Thank、you Thank、you 日時損益1万1402円コツコツリブイ、笑。 Thank、you どっちにも動きそうで怖い相場 動きませんね、わら。ゆるーく下がっていきそうです。 日時損益1万2695円。 日時損益1万3970円。 日時損益 17,406 円。 日時損益 7,168 円。1万とかしました。やーめた、わら。ご視聴ありがとうございました。 トレードこの辺にしときますチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいですそれではせーうーん